まさチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。まさチャンネルのまさです。あ、違う違う違う。モータージャーナリストのまさです。今日はですね、こちらでツーリングに来ております。CB650R。まさチャンネル仕様。そうです。アドベンチャー仕様になっております。やっとね、まさチャンネルらしくなりましたよ。なので、一つ一つね、何をつけたかというのをですね、 ご紹介していいいきたいと思いますちょっとね、もう走った後なんで汚いところもありますけれども、その辺はですね、ご勘弁ください。まずフロントからいきましょうか、こちらですね、フェンダー、フロントフェンダー、これね、ちょっとロングのものに変えました、7000円か8000円ぐらいでしたね。でねこの辺ののの辺ボルトは全然純正のものでしっかり 固定できるんですけどブレーキラインねこれがもうちょっと止められないんでもうしょうがないで結束バンドで止めてますこれはね本当はちゃんとボルト止めした方がいいと思うんですけど、えー、まあおを吸っていうかまあ全然取れることはないと思うんで結束バンドで止めております今回ですねこっちたいですねまたチャンネルステッカーが貼ってあります <笑>もう発売していないクロスカブの傷つき防止。鍵穴下傷つき防止ステッカーですね。もう非売品となっております。そしてですね、シェラウドカバー。これをですね、つや消しの黒に変えました。これもいら い, いから、上から2、3000だったと思います。もうめちゃくちゃ安いやつ。もうよく見るともう全然ダメです。もう傷とかついてて。で、これはね、モンキーとか。なんか今このホンダのマークになってる、 え、タンクとかに貼ってるものが多いですね。なのでこれをですね、これパッチモンですよ。パッチモン。これをヤフオクで買ってここに貼り付けました。そして、ナックルガード。ナックルガード、ナックルカバー。これもね、なんだろうな。アマゾンかなんかで見つけたやつです。意外とね、しっかりしてるのよ。これはね、結構正解だったね。これなかなかね、アドンベンチャー感が出るんじゃないかなと思いますね。 で、これは XADV ントから使ってるデイトナさんのミラーですね。非常に見やすいです。ちょっと短くなってますけどね。もうちょっとこれ、上に出した方がいいのかなと思ってとかもしてますけれども。まあ、これでいいかなっていう感じで。で、今回ね。えー、まあ、格好じゃなくて、ほんと実質的にこれが欲しいっていうのがですね。これです。スクリーンです。これにめっちゃ苦労した。これがね、 よくある、あの、メーターバイザー的なのだと、やっぱ長距離、やっぱり、ほとんどネイケットと変わらないんで、どうしようどうしようと思って、で、この汎用のね、これね、見ていただいたらわかるんですけど、ここに、ハンドルに直接こう、ついてるんですよ。でよ、要するに2点止めなんですよね。で、これを最初使ってたときに、ちょうどね、メットのね、鼻ぐらいから風がバンバン当たるんですよ。こここっちからね。 これはだめだなと思って、どうにかしたいと思ってて、でこれですね、スクリーンエクステンション、でこれをつけようと思ったんですけども、2点止めでこれをつけたら、絶対にこう耐えられないだろうなと思って、この2点止めではですね、風圧に。で、ここですね、ここに穴を開けて、3点止めにしてます。ここで飛躍的に強度は上がってるんじゃないかなと思うんですよね。 で、これはですね、概要欄に貼っておきますので、ちょっと見てみてください。スクリーンエクステンションは、もうね、これしか出てこないですね。他には出てこない。で、一応こうセンターに止めるやつ、後ろから見てわかるんだけど、ここの形状がこういう形状してるんですよ、このスクリーンがね。だから、こうに、こうだと、めっちゃ隙間空くじゃん、ここ。と思って、 もう一個のセンターにパツンってこうはめるクリップみたいにはめるやつに一回試してみたんだけどそれはねここが重くて全然ダメだったやっぱこっちですねでサイズ的にはどうだろう3 0ンチぐらいのものかなでここでね動くようになってでここでロックするという感じのねフェンダーエクステンションになってますこれ非常によろしいんではないかなと思いますね これはね、いろいろ、えー、炎上案件でしたけども。<笑>デイトナさんのエンジンガードと。これはね、もうかなり、今回はね、炎上しましたね。まあ、ここに最初スライダーがついてて、で、これ、これがね、ついてて、で、立ちごけして、ここのボルトですね。それが出っ張ってて、これを傷つけて、結局これを交換したということになったんですよ。 で、このボルトを短いやつに変えれば大丈夫じゃないか、なんていう話になったんですけど、僕今ここに置いてます。で、それがいいか悪いかはわからないですよ。わかんないですけども、ここに置くとね、ここにね、足置けるんですよ。ハイウェイペグ代わりね。たまにね、この置度けど楽なんだわ。なんでね、ここに置いてますけども、いいか悪いかわかんないです。個人判断でお願いします。タンクパッドね。タンクパッド。これもね、タンクパッド。 これは純正品なのかなこれはね、なんだっけえっ、ー、と、木島さんだったっけなのものですね。これは純正品だと思います。なんかの純正部品だと思います。そして、これ。デイトナの、デイトナ3っていうね、携帯ホルダーなんですけど、見てください。これね。これです、これです。これがないと壊れますよ。衝撃吸収ダンパー。 バイブレーションコントロールシステムだっけな。これがないと、えっ、ー、と、iPhone X 以降は、秒でカメラの手ブれ補正が壊れます。で、僕はね、13 Pro Max なんですけども、これ入らないギリギリなんですよね。なんで、ここにね、ワッシャーかわせて、ちょっとこっちに、あの、なんていうんですか。ちょっと広めにしてます。で、これが、これもデイトナさんだよね。中身はコムテックなんですけど、 元 GPS レーダー LCD ってやつで、これなんか違法電波が出てるとかって言ってね、回収になりましたね。で、送って、で、なんかチューンされて帰ってきました。ちょ、これはデータの更新とかが無料になってるもので、まぁ、あ、ちょいちょいちょいちょい更新はしています。で、グリップヒーターはこれ純正品ですね。そして、この子。デートナの電圧計。これつけるのめっちゃ大変だった。概要欄に貼っときます。 もう僕、冬ね、電熱ウェア切るので、電圧計がないとちょっと怖いので、つけさせてもらって、ここにね、USB ポートが1個ついてるんですけど、これがね、閉まらないのよね。だからゴムで一応ね、はめてるんですけど、っていう感じ。あと、ここにも、こことここにも、デイトナの USB ポート、2.4 アンペアですね。2つついてます。そして、後ろに来ますとですね、 えー、じゃあこれが行こうか。これね、サイドバックサポート。もう傷ついてるよ。<笑>これは木島さんだっけな。なんだけど、ここね、ここにサイドバックつけると、ここがどうしても当たるんですよ。ここがね。だからここも何かテープとかで保護しないとダメで、僕はなんかカッティングシートとかピュって貼って、ここにサイドバックをつけました。ここにも貼ってですね。で、ちょっと、 で一泊とかするときにはまたつけたいなと思うんですけれども今回はつけてないですねそしてこちらかっこいいでしょこれいいよねスプラッシュガードこれはねどこ製かわかんないっす多分大陸製ですただかなり相当頑丈で1回 x a d b の時にどっか大陸製のものを買って失敗してるんで 今回かなり吟味して買ったんですけど、固定してるのはもう全部ネジロックでガチガチに固めてます。で、結構トルクもかけてね、しっかり固めました。これはね、大丈夫だと思いますね。かっこいいですよね。そして、今回一番悩んだパーツ、それがね、これですよ。リアキャリア。これは今回相当つけること迷いましたね。奈良新徳とかもね、ずっと、 テンリービギンズのね、シートバッグをつけてたんですけども、シートバッグね、これをした状態でもここ、つけられるんですよね。なのでん、今回は導入しました。で、このリアキャリア、これね、後期も物、CB650R の後期も物はですね、エンデュランスさんか、あともう一個、このジビ製、これ、ジビなんですよ。この2つしか出てないと思います。 で、多分僕が思うに、エンディランスさんはやっぱり日本製なんで、そっちの方が強度とかもあると思うんですよ。見るからに太いしね、多分強度はそっちの方があるでしょう、きっと。ただ、これなんだわ。ベースプレートの M7 っていうやつなんですけど、これがね、そのままパコッとつくんですよ。パコッと。エンディランスさんのつけて、これをね、こう、どういう風につけようかなって悩む必要がないんですよ。なので今回ですね、 金額的にもうほぼほぼ同じなんで、ジビさんの方にしました。ただ、多分、エンディランスさんの方が強度とかあるんじゃないかなと思います。ただね、まあ、全く問題ないです。全く問題ないぐらい強度は高いので、なんか問題ないことはないと思うんですけど、これ、傷あるの分かりますこういうとことか。こういうとことか。最初からついてんですよ。そういったところのね、まあ、気にならないっちゃならないけど、気になるっちゃなるっていうね、 そういったところが、まあ、日本製じゃないのかなっていう感じですよね。気になる方は僕はエンディラン製を買った方がいいんじゃないかなと思います。それからつけるのにね、この辺のカバーを外さなきゃいけなくて、意外と大変。意外と大変です。結構ね、2時間ぐらい僕かかっちゃいましたけどね、時間を。ただそのままポーンとこうつくのでね、その辺でね、すごく楽だなっていう、そういう感じがします。そしてトップボックスは、XADV の時に買っ で今、クロスカブでも使ってますけどね。ジビのトレッカーなんとかってやつです。トレッカー、トレッカーなんだっけな。<笑>の52リットルに、オプションのね、この上の、なんていうんですか、これ。アドベンチャー感を出してみました。<笑>この背もたれさんもオプションかな。まあってもなくてもいいけどね、あんま二重乗りしないから。あ、あとね、クイックシフター。これは純正品ですね。アップだけのやつ。 ただ、アップだけでも相当楽です。相当いいです、これ。これで相当助かってますね。そんなもんかな。で今後何かつけようかなって言っても、まあ思い浮かばないので、まあこんなもんでしょうね。で、今日ね、600キロ以上走るんだけど、走ってるんですよ、もう。なんだけどね、やっぱりね、XADV に比べると、ライディングポジションがね、ちょっとだけ前傾なんですよ。 まだよくまだ慣れてなくて、ちょっと肩とかにね、結構負担がかかっちゃってて、ちょっとなんか首肩が凝るなっていう印象。これね、僕はもう前傾具合はそんなんでもないんだけど、ステップがね、やっぱり僕からしたら結構バックステップなんだわ。これね、もうちょっと本当にね、ちょっと前になってくれると、 足でも踏ん張れるからだいぶ違うのかなっていう感じはするんだけどね、まあこれも変えようと思ったら相当大変だからい じ, いじれないので、うん、あんまり大幅なねいじっくり方はしたくないんですよね、例えばハンドルをもうワングリップこう上に上げて、手前に引くみたいなカスタムやってくれてるショップもあるんですよね、でそれはね、このまあ取り回しをね全部変えちゃうんですよね。 飛び回し全部こうトップブリッジのこう内側にしたりとかブレーキラインもこう内側を通したりとか全部やってくれるショップがあるんですけどまあそうだとしてもねその時はいいかもしれないけど売るときにまだ大変だし、まあ、CB は CB のポジションでこれでもねこれでもね後ろちょっと引っ張ってますからねギリギリ2センチぐらいはね2センチ2センチぐらい引っ張ってるんですよ。 ハンドルバーーライザーねこれも取り付けてますこれもね失敗したわー2回し、1回失敗したのか、1回買ったものがダメで、で2回目は XADV の時に買ったのつけて、で3回目にやっと、ね、この2センチ、2センチぐらいの、2センチバック、2センチアップぐらいのもので、もう多分これでギリギリですね。なかなかね、難しいけど、まあ、でもそれでも相当ポジションは楽になってると思いますよ。ということでね。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 っい。